明日の修御剤ですロ、うんうん。えっとぬか米ぬかの2キロ米の浮円ですで生の生うございます。おはようございま す, います今日 プライベートで沖磯に行く予定やったんですけどまさかの行くとこかぶるっていうねうジンく君とかぶるってい う, <笑>そう多分行ける出れる船が、まあ、確定で出れるんがここ ぐ, ぐらいしかないもんな近くでここぐらいしかないんででも意味わからんぐらい寒いっすねやばいぐらい寒い<笑>まあ、とりあえず頑張ろうか頑張りましょう はい、はいまあ、あ別々の磯っすけどそう、ね、頑張っていきましょう。は 嵐ですねフグしかいない針がすぐ取られます さすがいい感じの雪入ったっすねのっこんでますね猿のチヌって感じえチ、ー、ヌっすねパンパ半熟 5cm あるかないかぐらいですかね の字ですお引いたいいサイズプラくんヒットおっ死ぬいいね、釣るねいいイエーイいいね、四十センチぐらいかな ないかういうあるかなエグルだよな。あ 釣レ釣りでよく釣れるんですけどここ特に多いですね前でも泳いでるの見えるんで可愛 い, いかもしれないですけど。 やります磯がなくなりましたお疲れ様です